今回紹介するのはこれハゲアマゾンの森に住んでいるけど人間が森林伐採したせいで住む場所が狭まって 補足したせいで危険が危ないよさらにハゲ呼ばわりされたらたまったものじゃないよね特徴としては人間のように表情浴かでいつか笑顔で。 いっぱいになれるように頑張れ頑張れ頑張れ頑張れ頑張れいいよそうだよそういうの欲してたんだよもっとくれよあと関係ないけどよレガホンザメが応援して成功した確率は何なんだよ